カ ー, ビィが1人だとカービィが10人いればカービィを集めるほどに強くなる「NintendoDS」「集めてカービィ」。